今年5月22日をもってメンバーのキシユ神タ、ジング平ジユータ、が脱退し、長瀬門と高橋山の二人体制となるキングピンス以下、キンプリ。昨年12月31日は第73回 NHK 紅白歌合戦と東京ドームで行われた年越しライブ、ジャニーズカウントダウン2022の2023以下。 カウコンに出演した。いずれも5人での参加は最後の機会だっただけに、ネット上ではファンから様々な反響が寄せられている。金プリ3人は昨年11月4日に脱退とジャニーズ事務所退場発表。平野と神宮寺はグループ活動を終える5月22日で事務所を離れ、岸の実が今年秋頃に退場する予定だ。その後、5年連続5回目の 紅白、出場が決まり、5人でどのようなパフォーマンスを見せるのか、業界内外から関心が集まっていた。12月28日発売の週刊、フミハル・文芸春秋には NHK 関係者の話として、紅白の一部演出のネタバレが載っていました。 台本では、スペシャルナビゲーターを務める嵐桜井翔が、どんな思いでステージに立つかなどをキンプリメンバーに聞いた後、来年5月から、メンバー5人それぞれの道を歩む、原文ママ、と、3人の脱退に触れ、曲紹介をする流れだと報じられたんです。ジャニーズに詳しい記者。桜井とキンプリをめぐっては、ベストアーキスト2022、日本テレビ系、どう3日。 での一言が波紋を読んだことも番組内で桜井がこのメンバーでのベストアーティスト出演は今夜が最後になるということですと事実を伝えたところネット上では脱退退場発表にショックを受けた一部のファンたちからわざわざ5人最後の出演っていう必要はあったの 台本に書かれていたとしても5人最後とか言わないで欲しかったと否定的な声が紛失した。この一件もあり、ふみはるを通して当日の進行を知ったファンの間では、そんな演出はやめてほしいから NHK にメールする。誰も喜ばないし、本当にそんなやりとりがあったら、金プリファンは来年から紅白を見ないと思う。と反対意見が相次ぐことに。 実際のステージでは桜井から今夜の紅白どんな思いを届けたいですかと尋ねられた平野が5人で出る紅白は最後になると思いますので皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っていますと意気込みを語りました。続けて長瀬はたくさんの方の応援のおかげで立てたステージだと思いますので感謝の気持ちを込めながら 大切にパフォーマンスしたいと思います、とコメント。そして、桜井がメンバー5人それぞれ大変な活躍となりました2022年。たくさんの思いを胸に今夜パフォーマンスを届けます、と紹介。ダンスが話題となった1番を披露しました、どう。キングピンス、カウコンでは脱退退場に触れず。 死ゆうたの挨拶に好意的な声も一部ファンが懸念していた、ふみはる、報道そのままの展開にはならなかったため、ネット上では、桜井くんからこういう質問が出るっていう台本の情報が報じられていたから、事務所側は本人に、最後、と言わせることにしたんだね。桜井くんに非難が集中しないよう、潮くんが引き取ったんだな、と憶測の声が上がった。 一方で、キンプリは、紅白、後に東京ドームへと移動し、ジャニーズカウントダウン 2022-2023 に出演。18年5月発売のデビュー曲、シンデレラガールや、先輩近畿キーズのジェットコースターロマンス、1998年4月を披露したほか、ここでシャッフルユニットのコーナーにも登場。 公演の模様は31日午後11時45分から1月1日午前0時45分まで富士テレビ系で生中継されていたため会場に行けなかったファンも5人の金プリを記憶に留めることができただろう。 なお、実際に会場に足を運んだ班のレポートや、一部スポーツ紙の報道にもある通り、生中継ぎ終了後に各グループがステージ上でお客さんに挨拶をする場面では、グループのリーダー騎士が代表して発言し、注目を集めたという、僕ことなんですが、と切り出した騎士に会場内は一瞬緊張が走りましたが続けてもの真似してもいいですか 都市会の国分大地と井ノ原義彦に確認し少年隊東山のりゆき風にありがとう青山劇場と一言会場は爆笑に包まれましたまた改めて今年の抱負は健康第一でと話し紅白とは違って脱退や退場については言及しませんでしたコンサートに参加したファンこうした対応の違いに関してなんで カウコンでは、脱退と退除に誰も触れないの闇を感じたとの声が上がっている、ものの騎士に対しては何て言うんだろう。って身構えていたのに、ものまねで笑っちゃった。東の真似がめちゃくちゃ似てて最高だった笑い。騎士君がうまく煙に巻いてて感動した。ティアラを悲しませない最高の配慮。と、好意的な感想も少なくない。こうして5人で出演する最後の、 紅白とカウコンを無事終えたキンプリ。5月22日までにファンの前で再びパフォーマンスをする機会はあるのだろうか今後の活動に期待が高まる。ショヒラのヒラ紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 とのギャップ